2010年頃に突然現れたまあその生命科学のブレイクスルーとまあ言える革新的なまあ実験技術なわけですね。あの従来はあの細胞の遺伝子発現データというのはこの左の図のようにですねあの細胞の集団 細胞の塊かかからしか取ることとができなかったと、まあ、つまりこういろんな細胞が混在してて も, もうみんな一色たにしちゃってこうすりつぶしちゃってでそのすりつぶした液体の中にこの遺伝子1番が何個の発現量がどのぐらいあるか遺伝子2番はどうかっていうあのその数字をあのがどのぐらいかを定量していたと。 であのこの方法だとその、まあ、集団の中のマジョリティの声しか聞こえないといいますかその集団の中にほとんど存在しないような細胞について、まあ、情報が得られないというのは、まあ、明白ですよね。まあ、ですので、まあ、この幹細胞、まあ、この紫で書いたのが幹細胞のつもりなんですけど幹細胞みたいなそのその集団の中でほとんどないようなあのすごくレアな細胞の性質っていうのは長らくミステリーだったわけなんです。で、えっと、その状況を、まあ、ひっくり返したのがこの10年ぐらい前に。あの あの登場した1細胞レベルでの遺伝子発現データを取る技術でして、これはあのこの右の図に書かれている通りですね、こう塊に対して計測するんじゃなくて、1、まあ、個1個細胞をバラバラにして分離してやって、その細胞1個1個ごとにデータを取得するというのを可能にした技術です。でしかもあの現在では、1個1個の細胞の中の遺伝子の発現量っていうのをこう、遺伝子1番、2番、3番っていう感じで書いてますけど、まあ、そのすべての遺伝子について、網羅的に取得できるようになっていると。 だから、あの1個の細胞からはま数万次元の長い長いベクトルデータが取れるようになりました。ということです。まこういう高精細のあのデータが登場したというおかげで、ライフサイエンスの研究全体があの非常に今様変わりしていて、そのこれまでの従来のデータであの満喫ていた。あのかつての状況には現れていなかった。あ新しくて重要な研究課題がたくさん浮上するようになりました。 でそのうちの一つが、この1細胞の遺伝子発現データを用いた細胞文化の軌跡推定、エゴラとトラジェクトリーインファレンスというものですで。これもまた近年のホットトピックなので、トラジェクトリーインファレンスねという感じではご存知の方も多いかもしれないですけど、どんな課題かを改めて説明すると、この1個1個の細胞から得た遺伝子発現データの集まりから、 細胞の文化の化全体像ですねつ ま, つまり細胞同士の関係性を説明するツリー構造を明らかにしたいという課題です。 まあ、今ここではちょっとあの絵の都合で6個しか細胞を描いてないですけど、まあ、あの言い換えるとこんなふうにですね、まあ、すごい本当はもっと何百個とかこんな感じで点がたくさんあるわけですけど、まあ、一個一個の細胞の遺伝子状態、遺伝子発現状態を表すこの高次元の点群のデータ、あの数百ポイントのデータからですね、その分布の骨組みになっているようなそのツリー構造を抽出するという課題ですで。この分布の形を表すこのツリー構造というのがまあ分かると、何がいいかというと、 まあ、その細胞のの文化の奇跡ですねその今まで今本当だったらまあ時系列でデータを取得したいわけですけど、まあ、ご存知のとおり電子発現データっていうのはそのスナップショットでしか取れませんので、まあ、それを集めてツリー状に再構築してやると。 でそうすることで、肝、まあまあ、細胞から、まあ、例えば、あのもし、このなんとか細胞に分化するというこのパスを描くことができるようになれば、その道筋に沿ってですね、まあ、その発言量が、データを説明する、まあ、例えば第一出発、パスという名前をつけましたけど、まあ、そのデータを説明する軸みたいなものが分かれば、 あの軸といってもその、まあ、グラフの軸です、ね、が分かれば、まあ、その道筋に沿って発現量が変わるような、あのまあ、このあ遺伝子 A は結構関係してるなというようなです、ね、そういう重要な遺伝子の発見がしやすくなるというわけです。まあ、それととゆゆくゆくの将来展望としては例えばその幹細胞が 細胞からまるまる細胞に分化させるにはこの遺伝子 A というのは発現量を上げれば文化の誘導ができるんだみたいなその遺伝子のセットというかそれが分かればですね例えば患者さん自身の幹細胞を取り出してやってそこから例えばやけどで皮膚を失った人に対しては上皮細胞を分化させてやって移植してやるみたいなそういうスピーディーな効率的な再生医療ということを実現する研究にもつながるわけですから医学的にもインパクトのあるデータ解析課題だと言えることで非常に。 注目されている課題なんですこれはの実際にデータ の, あの、まあ、今の絵 は, 絵は完全シェーマというかの漫画というか私のイラストですけど、まあ、実際のデータセットをまあいくつかビジュアライズすると典型、まあ、的, 的にはこんな感じのプロットが得られます。まあ、これはの共同研究者 の, あの鈴木亮平さんが、まあ、えっといくつかやってくれたものなんですけど、まあ、この画像にあるまあ細胞の色分けとかですね黒い線で描かれたツリーはあくまでもあの元々のバイオロジカルなあの論文の情報を使って で手作業ででつけられたものなのな、まあ、実際にはあのガイドこういうガイドなしでですね点の集まりだ け, からだけが与えられた状況でこの3トラジェクトリを推定したいと、まあ、そういうタスクです、まあ、こう色とか線がついてればそうかなっていうふうにはなんとなく見えたりしますけど、まあ、この辺になるとなんかそ う, そうかなっていう感じですしねなんかあんまりそのビジュアリゼーションの方法にもあのよりますから目で見 て, 見てなかなかやるってことは当然高次元データですし難しいわけですね。 でえーとまあ、なので、まあ、できそうでできない、そういうちょっと、まあ、あの難しい課題なんですけれども、あのこうした、まあ、データからじゃあツリーを作りますという、それ自体の気遷工研究はたくさんあります。で、えーとまあ、その、まあ、非常に包括的な創設としては、あのこれあの、まあ、比較的最近のレビューで。 ここであのたくさんあの、まあ、詳しく紹介されているので、そちらをご参照いただきたいんですが、まあ、あのいろいろあるんですよ。実際に使い物になるそのトラジェクトリインファレンスのツールっていうのは、非常にたくさん作られているんですけど、そのほとんどにあの共通するワークフローはですね、ま, あ、まず、この遺伝子、あと1細胞の遺伝子発現例って非常に高次元なので、まあ、何か次元削減とか、なんかとりあえず前処理を行ってやると。 でその後、まあそのベクトルデータから、そのなんかユークリッド距離かなんか使って、その距離行列を出してやる。細胞同士はがどのぐらい似てるか似てないかのマトリフィックスができるで。その情報を使って、まあ、非常に多くの場合は、最小全域機という、まあ、非常にあのグラフ理論の基本的なアルゴリズムを用いてですね、この距離行列からツリーを作ってやると。それで、それを解釈しておしまいというのが、大体スタンダードなワークフローになっています。 でえー、とまあ経験的には、この非常に単純なアプローチの有効性が確かめられてるんですけれども、まあ、理論的には別にそのこれで正しいツリーができるって保証はないですし、まあ、なんか大体そもそもこれができたところでどうやって正しいというふうに判定するのかというのは非常に難しいわけですし、まあ、その推定されたツリー の, その統計的なというか、数理的なとか定量的な信頼性をあの評価する手法がないというのは、まあ、あのかなり致命的な問題点なんですね。 だから今のところは大体、大概はです、ね、こうやってデータからとりあえず作りっぱなしというか、作ってみて、ビジュアライズしてみて、まあ、なんかそれっぽいねで終わってしまっているっていうのが現状です。なので、私としてはこういったその、まあ、ツリー の, あの実際のデータに当てはまっているかどうか、このツリーというモデルがですね、それをまあせめて自己評価したいと、そういう手法を作りたいと考えて、えっと、まあ研究をしてきたの で, ですが、それの成果がツリーフィットというものです。 でまあ、私はそういうわけで大学院生の頃から、まあ、その細胞文化の奇跡推定を定量的に行うための手法というのをいろいろ考えてきたんですけど、まあ、あ, のありがたいことにその鈴木さんとか石井さんみたいなです、ね、あの優秀な大学院生とか須藤、まあ、さんのようにオープンソースの分野で活躍されている開発者の方に協力をいただけたので、まあ、ツリーフィットというあのあの素晴らしい立派な実装のソフトウェアの形で発表することができました。 でえー、とツリーフィットの機能として 今, あ の, つ今のところ2つありまして、まあ、1つ目は先ほどから申し上げている推定されたツリートラジェクトリーの信頼性を図るということ。まあ、言い換えるとデータのツリーっぽさというか、データとツリーのフィッティングの良し悪しを評価するということですね。ツ、まあ、ツリリーーーっっぽいデータだったらそれはまあツリー というモデルを当てはめて差し支えないでしょうし、最小全域機みたいな単純なアルゴリズムで、だいたいこの Y 字型の外形を描くことができるはずです。でもこれだと全然 そ, のそもそも釣りっぽくないですか釣りによってこのデータを説明するのはちょっと無理があるわけですから、まあ、ちょっと妥当ではないだろうと、まあ、これを定量的に言いたいということですね。もう一つはこれはちょっと意外な副産物なんですけど、あのデータに含まれる細胞系統の数を予測するということもできます。 つまり、単にツリーっぽいかどうかだけじゃなくて、どんなツリーがフィットするデータかというのを教えてくれるということですね。という2つの機能があります。で 今, の今公開されているツリーフィットは、まだ私の初期段階のというか第一フェーズのアイデアを実装したもので、ま, あ、そのまだまだ今後、理論的な改良とか改善の余地が、拡張の余地があるので、まあ、今もまだオンゴーイングなプロジェクトでずっとやっている内容なんですけど、 まあ、なのであのとりあえず今日の残りの時間ではです、ね、あの現在公開されているあの、まあ、メソッドの中身について解説をしたいと思います。でえー、とじゃあ、まずあの1個目 の, その肝心要 の, です、ね、その推定されたツリーの信頼性をどう評価するかっていう、一番肝心の機能についてなんですけれども、あのツリーフィット の, この機能肝心な機能 の, あの研究に関してはです、ね、そもそもツリートラジェクトリーの信頼性とは何であるべきかという、まあ、問いから始まりました。 まあ、信頼性の評価ができたらいいよねとあのみんな言うんですけれども、なんかじゃあ、信頼性の判断基準ってなんだと思いますかとか言って聞いてみると、まあ、実験研究者にとっても別に全然自明なことじゃなくて、まあ、別にみんなのコンセンサスがあるわけじゃなかったんですよ。 でなので、あの最初、難航しましたけど、そういう議論をいろいろめげずにです、ね、1、2年やり続けましたところ、なんかちょっとしたノイズで推定されるツリーがコロコロ変わっちゃったら、それってちょっと信頼性が低いって言いたいよねっていうふうに、だんだん方向性が見えてきたわけですね。でまあ、もしお金が無限にある世界だったら、そのシングルセルのデータをもう何百回も繰り返し取得して、プラジェクトリーが安定するかどうか実際にやってみればいいのかもしれないんですけど、まあ、それ、現実的に不可能ですので。 だったら元のデータになんかノイズを人工的に加えてやることで人為的にデータをいっぱい作ってやってで推定されるツリーがそのノイズに対してどのぐらいロバストなのかっていうのを評価したいよねっていう方針になりました。でつまり例えばこ の, あ の, この図の赤色の点がでもともとのデータだったとしますと、まあ、それにまあ仮にノイズをちょっと小さいノイズを1回加えてデータポイントをあ の, びあの微妙に動かしてやれば。この まあ、図の中の青い点のようなです、ね、元の点の配置をちょっとずらしたようなデータセットが作れます。でそうすると元のデータ赤い方の点群から作ったツリートラジェクトリーとあの接動後の青い点から作ったトラツリートラジェクトリーの2つのツリーが得られますよね。 でこのようにして、まあ、その接度を加えて、トラジェクトリーを推定する、計算するっていうまあ操作を、まあ、なんか何らかのアルゴリズムで、例えば最初全機器のアルゴリズムで何回も繰り返してやって、ツリーがトラジェクトリーがどのぐらい安定してるかを見たいと、まあ、そういうことです。まあ、その安定してればツリーっぽかろうという、まあ、もちろん最後にアイディアがありますよね。こうまあ、ツリーっぽければ、まあ、その多少ちょっとノイズを加えたところで相変わらずツリーっぽいだろうし、そのツリーの構造がそんないろいろ変わらないわけですね。 だけどももともとツリーっぽくないんだったら全然ツリ ー, あのツリーがコロコロ変わってしまうとノイズをちょっとしたノイズを加えただけで結果が変わっちゃうのでロバストじゃないと、まあ、そういう感じです、まあ、実際にこうトイデータでやってみるとまああのまあこれちょっと目で見てですけど例えばこれ9回接続して9回あのデータセットを作ってで MST を最小全域機能を作ってやった図なんですけどまああの まあ、実はまあよく見るとっていうかあの y 字、あんまりそもそもそんなにデータの位置は変わらなくて、であのこの Y 字型のツリー構造もそんなに変わらないんですね、9回分やってみても。でところが、もともとツリーっぽくないと、ですね無理やりツリーで説明しようとしますから、まあ、例えばあのこの場合だとまあパスっぽいというか。 まあ、こうなんか視力検査みたいなんですけど、上向いたしとか、横向いたしみたいな感じで、ああコロコロツリー構造が変わってしまうわけですね。だから、もともとツリーっぽくないデータって、無理やり木を作ってるから、ちょっとしたノイズで全然結果がコロコロ変わっちゃって、ロバストじゃないと。まあ、そういうことです。まあ、そこをまあ言いたいわけですね。それをヒントにして、データがどのぐらいツリーっぽいかを見分けたいということです。でじゃあそうすると まあ、どう今、なんか目で見てなんか Y 字型のやつが一致してるねとかなんか大体安定してると か, なんか視力検査みたいにコロコロ変わってると か, なんか言いましたけどもなんかじゃあそのツリーが大体同じとかまちまちかとかっていうのはどうやって定量的に測るのかっていうところが解決しなきゃいけない問題ですよね。 でだから本質的には別にツリーがたくさんなくてもよくて本当2つでよくてツリーが2つあった時に、まあ、このツリーと、まあ、このツリーがです、ね、あのどのぐらい 似, 似てるのか違っているのかっていうのを測りたいということです。 でツリーフィットはこの問題をどうやって解決しているのかというと、まあ、あのこれはあの実はです、ね、画像の世界だと、あの実はあの使われてたりするのかもしれないですけど、まずツリーをです、ね、あのグラフのまあ行列表示、まあ、ラプラシアン行列というまあ1対1グラフと一対一に対応しているあの行列表現があるんですけども、まあ、それの形であのツリーをまあ行列の形でまず表してしまいます。 でまあ、行列の形にしてしまえば、まあ、その次元を削減して、ですねそれぞれのこのツリーの特徴っていうのを、まあ、低次元のまあまあ部分空間、線形部分空間でざっくりと表すことができます。でえっと、まあこれはだからあの、このラプラシアン行列は全く情報はロスしてなくて、一対一に対応してるんですけど、これをまあざっくりと線形部分空間というのは、P という書かれたところで表すと。こっちも同様に、T2 の方の情報をまあ Q という部分空間で表してやると。 でなのでその、まあ、実際 の, あの、まあ、これとこれを直接比較するんじゃなくて、P と Q がどのぐらい離れてるかっていうところをです、ね、この、えー、と部分空間 P と Q の角度を使って定義される、今から申し上げるグラスマン距離というものによって、2つのツリーがどのぐらい似通ってるかを測っています。でえー、とこの P と Q のグラスマン距離といっても、まあ、いろんなグラスマン距離の定義があるんですけども、ツリーピットでは2種類の距離を目的別に使い分けています。 えっと、1つ目の距離はですね、P と Q の相関を一番大きくする角度だけで測ったサインシータワン1という距離で、でこれはあの一番最初の本題だった、その推定されたツリーのロバストネスの評価に使うことができます。えっと、イメージとしては、ツリーっぽいデータだったら、その推定される気構造が似たり寄ったりなので、まあ、それらの距離は互いに小さくなる傾向がありそうですし、まあ、あの全然ツリーっぽくないんだったら、 推定されるツリーがまちまちなので、まあ、似てることもあるけど、似てないこともあるって感じで、その部分空間同士の距離の平均値はまあなんか大きくなりそうですよね。で実際にあのグラスマン距離をですね、その先ほどのこのサインシーワ1というのを使って、えー、とまあ測ってみますと、どうなるかというと、まあ、一番ツリーっぽいデータとツリーっぽくないデータを比較してみると、まあ、こ確かにそのサインシーワ1の平均や分散がですね、このツリーの場合、まあ、20回ぐらい。 接、え、続、っと、させて20個ぐらい最小線機作ってあの比較してみると、まあ、のやっぱりこっちはグラスマン距離の平均や分散がさっきのイメージ通りでちっちゃくてこっちは全然ツリーっぽくないデータだと平均や分散が大きいと、まあ、そういうふうにツリーの安定性によってあの安定性をこうやってグラスマン距離で測ることができるという結果になります。 ちょっとこれだったら一番左から右までっていう感じでちょっとなんですけど、この左から右までパラパラ漫画でお見せすると、最初これですね、ツリーっぽいデータなので、グラスマン距離の平均や分散は小さいんですけど、この左の天群のデータにちょっとずつガウスぼかしをかけてやって見ると、徐々にツリーっぽくなくしていくと、右のプロットはどうなるかっていうと、こんなふうにですね、徐々に平均とばらつきが。 こうどんどん上がっていくんだっていうことが分かります。こんな感じで。これがサインシータ1っていうそのグラスマン距離を使ってできることです。でもう一つ、えっと、2つ目のグラスマン距離は何かっていうと、えっとまあ、今度はですね、先ほどはサインシータ1っていうのが、その p と q の相関が最大になる角度だけで測った距離なんですけれども、あのこちらはなんか1種類しか見てないんですね。実際には正循角 p と q はなす正循角って、その p と q が軽次元だったら個分、 の角度ベクトルなんですけど、そのうちの第一成分しか使ってない距離なんですよ。そうじゃなくて、2個目の方は全部あの使ってみようという距離で、えっと、こちらはあの統計の方はなじみ深い言葉かもしれないですけど、2乗平均平方根ですね。あの全部の距離を、すべての角度で測った距離をい、まあ、わば平均的に鳴らした距離というのが、まあ、2つ目のグラスマン距離です。 これを使うと、先ほどとはずっと全然挙動が違うんですね。これ、実際何ができるかっていうと、こちらのサインシートアイの二乗平均平方根っていうグラスマン距離を使うと、今度はそのどんなツリーがフィットするのかっていう情報を見ることができます。例えばあのこの、この Y 字型、3系統の細胞があるようなデータセットだと、この先ほどのようにクロットしてみますと、この3のところでですね、ちょうど極小の谷ができてですね、 ちょうどそのどこのところで、どの次元で極小の谷ができるかっていうところであの、いくつの系統の細胞があるかっていうのをプレディクトすることができるんです。まあ、この先ほど の, あのサインシーター1の方はですね、あのまあえっとまあ、このように全部右下下がりというか、まあ、単調現象の関数なんですね。というのは、線形部分空間の次元を増やしていけばいくほど、まあ、近いペアが見つかりやすくはなるので、あの増えることはないんです。次元を増やせば増やすほど、P と Q の 距離を小さく評価すするることがでできるという関数なんですねだけども、一方で、このサインシーター i の2乗平均平方根って平均ですから、あまりその次元を増やして、無駄を増やしてもあまりいいことがなくて、なんかちょうどいい塩梅の次元っていうのがあるんですよ。だから、こちらは単調現象ではなくて、こんなふうに谷ができるんですけど、そこの谷のところによって、その細胞系統の数を予測することができるというものです。 というわけで、えーとまあ、こんなふうにですね、あの人工データの場合だと、こんなふうにこうピタリと3系統の細胞とか4系統の細胞とかいう感じで、ピタリとフィットあの、プレディクトすることができるということな感じです。今まではあの全部実データを使った実験の話だった、えー、今まで全部人工データを使った実験の話をしてきましたけど、まあ、あの今まで言ったことは、一応人工データに限らず、実データでもちゃんと あ, の、まあ、ある程度は成立していて。 例えば実際こういうふうに3系統の細胞が存在することが分かっているツリーがフィットするデータセットと細胞の文化じゃなくて周期を調べたサイクルがフィットするようなデータに対してそれぞれ比較してみるとです、ね、何が起きるかっていうとこちらはツリーっぽいはずですよねでなおかつ3系統あるとこっちはツリーっぽくなくて特に系統の数っていうのはないはずですよねっていうふうになってい そうすると、あのサインシータワ1の方が、確かにそのツリーがフィットするデータだったら、やっぱりグラスマン距離は小さくなってて、サイクルがフィットするデータだったら、グラスマン距離は全体的に大きくなっているし、そしてあのサイ、えー、と平均、二乗平均平方向の方を使うと、まあ、確かにこの Y 字型のツリーがフィットするデータだと3のところで谷ができて、サイクルがフィットするデータだと別に特に谷はできてないと、まあ、そういうふうにまあプレディクトされています。という感じです。 というわけで、まあ の, 研究 の, この研究のポイントは、まあ、データをとにかく何回も接続してでツリートラジェクトリーを何個も求めてやってツリー同士の距離を測るっていう発想です。でまあ、そこでたま2種類のグラスマン距離をうまく使い分けることでツリートラジェクトリーの信頼性の評価っていうのがあのサインシーワ1を使うとできるしサインシー θ の二乗平均平方根というのを使えばこちらの細胞系統の数の予測諸、まあ、成分パスの本数みたいなものが 予測できると。そういうことがあの使い分けができるということです。というわけで、あの何かあの、まあ、ウェブサイトの方には一応ドキュメントとかチュートリアルとかもあって、まあ、あの今後はの動画でも出していきたいなと思ってるんですけども、まああのまあ、もし何か あ, の あ, のありましたらあいつでもお気軽にお知らせください。では、ちょっと私の話は以上です。ありがとうございました。